今回ご紹介するのは、こちらの新型ノア、ボクシー、ガソリン車に搭載されています、2リッターのダイナミックホスエンジン、こちらの特徴、また前回ハイブリッドユニットをご紹介したんですが、まあ、それとの違いの観点で、こちらご紹介していこうと思いますで。こちらのユニットの特徴なんですけれども、まあ、まず外観上で見えるところから見ていきたいと思うんですが、こちらの吸気。 それからこちら見ていただくと排気ということで後方排気ににななっってていいるエンジンジます後方排気というとホンダが一番最初だったような気がするんですが DC−52000 年代前半ぐらいに出てきたタイプ R のエンジンがそうだったんですけれども今は前方排気に変わっているかと思うんですがこのような形でノアボクシーに関してはこのダイナミックオースエンジンで後方排気にしてきたと。 まあ、主にはエミッション対策っていうのが大きなところになると思うんですけれども、まず一つそこも特徴になる、そこが特徴になります。でそれからもう一つは、吸、え、気、ー。かなりハイブリッドに比べてみてもそうなんですけれども、この搭載しているこのボリューム、かなり大きい、多いです、大きいですで。ハイブリッドに関しては、この樹脂のインマニと、この吸気の ボッックスがセットにななったようなかなりコンパクトになっている設計だったんですけれども、これを見る限りですと、ここが吸気のサクションの入り口になっていて、ここにボックスがあって、ここにアフォルメーターがついていて、ここがスロットルボディになっていて、ここがインマニなんですけれども、吸気の間長を伸ばすことによって、低速トルクを かなり出しているという工夫がなされているのではないかなと思いますハイブリッドに関してはまあ、モーターでアシストするので特に低速トルク等が必要ないということなんだと思うんですけれどもかなりこの吸気系の周りの仕様が異なっているとまあ、いうことになりますそれからもう一つはこのエンジン自体は、まあ、ここ ACG その下にエア エアココンンプレッサーいいててるんですすが、まあ、この辺はコンベになっていますただ、このウォーターポンプ、それからサーモスタットに関しては、電動のものが使われています。まあ、それによってエンジン自体のまあ熱マネジメントを緻密にコントロールすることによって、燃費性の、それから高出力化というものを狙っているとまあいうことになります。であとはこちらの 一番のハイライトになるのが高速燃焼技術というものがこのダイナミックホースエンジンというものは搭載されていますまあ、エンジンの中の自体には見えないんですけれどもまあ、ロングストローク化それからバルブの強 化, 化拡大それから高効率吸気ポートレーザークラットバルブシートというのを、まあ、以前 2.5 リッターのダイナミックホースエンジンでもご紹介させていただいたんですけれどもまあいかに空気をスムーズに 燃焼室に送り込んで、まあ、スワール効果を発生させて、良い混合機を作るかっていう努力を、まあ、している。で、かつ、高い圧縮で、その混合器を燃やすということで、高圧縮化。13という圧縮比を持たせているエンジンになっています。ちなみにハイブリッドは14ということで、さらに高圧縮比になっている。で、かつ、高エネルギー。 電化コイルとダイレクトイニションがついていてこれで効率よく素早く混合器を燃やすとでもう一つこのエンジンの最大の特徴は新 D4S という燃料噴射システムというのを持ってましてこのようにポート噴射これはハイブリッドでも同じなんですけれどもさらに直噴のノズルが搭載されていますここからはちょっと見えないんですが それによって、緻密な噴射。でなおかつ、マルチホール直噴インジェクターということで、かなり新しいものが搭載されているということなので、まあ、より一層高速燃焼、なおかつリンバーで燃焼することができるという高速燃焼を可能にしているということになります。で、これ見ていただくとわかるんですけれども、ここにヘッドカバーの上のところにこれついているんですが、 これおそらく、これ、高圧パイプになっていて、ここのガソリンのデリバリーパイプにつながっていますで。要するに、これ自体は燃料ポンプ、燃料のフィードポンプだと思うんですけれど、まあ、ディーゼルなんかはよくこういうのを使ってるんですが、こういった形で、燃圧を上げてると、まあ、それによって、より素早く緻密に噴霧状態も非常にきめ細かに噴射するということなので、 それによって熱効率を 40% 上げているというところで、こういったところなんかもかなり新しいデバイスがガソリンとしては入っている。でさらにこれもディーゼルの技術だったんですけれども、見ていただくと、ここ、これ EGR クーラーというものになるんですけれども、この EGR クーラー、こちら側の排気ガスから EGR パイプというものが通っているんですが、そこにこの EGR のこのクーラーで冷やされる。でこちらはエンジンの冷却水で冷やしているわけなんですけども、まあ、これによって、さらにこちらに、この吸気側に再循環させるようになっています。これがそうです。これ EGR バルブだと思うんですけど、再循環させるようになっていて、 冷やされた空気をさらにまた戻して燃やすということで、まあ、エミッション対策、なおかつ燃焼、なおかつ混合器自体も、より密度の高い燃焼、より密度の高い混合器が送り出せるわけなので、出力にも寄与していると、高出力にも寄与していると、まあ、いうことになります。で先ほど 伝えした電動ウォーターータタタポンプヒーー付きのモスッ、まあ、こちらに関してもエンジン自体のまあ熱マネージメント具体的にはこのシリンダーブロックシリンダーがあるんですけれどもそこに水が流れていますウォータージャケットというものがあってでその水の流れをコントロールすることによってピストン自体のクリアランスの制御であるとかもう一つはこのヘッド自体にもウォータージャケットというものが 入っているでなおかつ、このヘッド自体も、水冷の EGR、EGR クーラー機能、内蔵のヘッドというものも、このダイナミックオイストエンジンには入っているわけなんですけれども、まあ、燃焼温度も制御することができるということで、まあ、それによって、より緻密な制御によって、リーンバーン燃焼、なおかつ出力を上げて、ギリギリのところで出力制御しているという。 デバイスが積まれているというエンジンになっているということになります。であとは、まあ、従来のエンジンでもついているんですが、VVTIE であるとか、あとは、まあ、このエンジンの中から、外からは見えないんですけれど、レーザーピットスカートピストンということで、私も初めて知ったんですけれども、よくライナーには、クロスハッチという、まあ、油膜切れをできるだけ起こさないような形で、えー 筋が入っている。まあ、油膜を介在させるための溝がついているんですけれども、これは世界初、でこの量産者としては初のようなんですけれども、レーザーピットスカートピストンということで、クロスハッチと同じような技術をピストンのスカートにもつけてきたと。まあ、通常だとピストンって錠根というのがついているんですけれども、そうじゃなくて、クロスハッチなんで、より細かな油膜。 まあ、油, 膜切れを油膜切れをできるだけ抑えるということもあるし、油膜を介在させる、かつ、できるだけ少ない油膜で不定フリクション化をさせるといった、まあ、流動抵抗なんかも抑えたよう、まあ、そこまでやるのかということなんですけれども、まあ、そういったメカフりの低減対策というものも、このエンジンには入れているということになります。あととは東京コンロットであるというか 高応答の吸気量制御、まあ、この辺になってくるのかなと思うんですけれども、まあ、それによって単なる燃費エンジン、単なる熱効率の高いエンジンということではなくて、ここは高レスポンスを狙った、まあ、趣味性の高い人にもグッとくるようなエンジンの設計になっているということになります。はい。ってことで、まあ、主に今回この2リッターのダイナミックホースエンジンの特徴、 それからハイブリッドとの違いを、まあ、お伝えをしてきましたでハイブリッドとの違いで言うともう1つここハイブリッドここ PCU がこのミッションの上に乗っかってたんですけれども、まあ、こちらガソリンなので PCU 自体がないということなのでこのバッテリー自体を低くマウントできるということでガソリンの方が低くなっていますなので重低重心に寄与しているということでかそこは走りをしっかりと考えた設計になっていますで 下見ていただくと、このようにブリーキもマスターバックが違っていて、ハイブリッドは電動サーボだったんですけど、こっちは通常のコンベのタイプのマスターバックになっているとい う,、まあ、いうものになっています。まあ、こう見ていただくと、バルクヘッドがもう丸見えの状態になっていて、ヘッド、のカバーの位置が後辺にありますので、エンジン自体の重心もまかなり低くなっている。 吸気のボックスを持っていく。ステッパー号なんかここにあるわけなんですけれども、あえてこういったものはもうできるだけ下の方に持っていこうっていうのをトヨタの方では努力をしていて、まあ、低重心化というものを図って走りでも費用するよう、まあ、そういったパワーユニットの作りになっているというのが特徴的なところになります。はい。ということで今回はこちらの 新型ノアボクシーに搭載されていますダイナミックホースエンジン2リッターのダイナミックホースエンジンのご紹介をハイブリッドとのまた違いの観点でもご紹介をいたしました当チャンネルでは車よりカー用品最近は車の装備等のレビューも行っておりますのでぜひ興味のある方はご覧になってみてくださいまた最後になりますがチャンネル登録・高評価いただけますと今後の動画運用の励みになりますのでぜひよろしくお願いをいたします